おはようございます。ラスカラでございます。本日はですね、また買ってしまったものがございまして、これ、ヘックプルタックポックンミョンヘックプルタックポックンミョンこれ合ってます<笑>あの、普通のプルタックポックンミョンの2倍の辛さのやつですね。どうしてもね、また辛いのが食べたくなって買いました。で、今回は10パック用意しておりまして、これをね、食べていこうと思うんですが、まあね、また同じように食べてもしょうがないなということで、 これはいこのヘップルタックポックンミョンのソースですねこの2倍のやつのソースを後掛けしてねちょっと辛さを追って生卵とかいろいろあるのでそういったものを使ってね美味しく食べていこうと思いますはいでもお湯の方は沸いてるのであすごいあすごい倒れそうあやばい10玉でございますよしこれをざっとっっでこれを5分と で、その間にソースの準備を。本来はね、湯切りした後に炒めるんですけど、そんなね、フライパンなんかないので、今日はこのボールに直であえていきます。なんで、よし、まずはここにソースを投入します。で、あとあえるときにね、ちょっと伸ばすために茹で汁を取っておきましょう。こんな感じであればいいかな。よいしょ。お、なった。 オッケーでえじゃあここにこの麺を全部入れていいよくしょこれをよいしょもう匂い辛いもうね香りがめっちゃ辛 い, よいしょあくしゃみ出るうう<笑>唐辛子がすご い, よいしょちょっと 硬いんで少し茹で汁を加えてよいしこんなもんかで最後にこの薬味をさっとはい麺は完成でございますこれでね、まあ、ソースかけたりとかいろんなトッピングをしながら楽しんでいきます はい、ってことでね、今準備が整いました今日はねこの麺とあとソース一応生卵とプラスね流行ってるこの<笑>これチョコのお菓子も用意したんでこれとね一緒に食べていこうと思いますでは早速<笑>いただきます普通に食べるまずよいしょよいしょごみ ちょっともう僕も久々なんで、ちょっと辛さがねあんまり思い出せないんですけど、とりあえずこのままで。うん。やっぱうまいわ。でも辛いわ。うん。 うん、チキンベースっぽい風味もちゃんとして、その中にね、がっつり辛いのがいるんですけど、うまみがある分、いくらでも食べれるんですよね。で、またね、このね、麺がね、もちもちしてるんですよ。日本の、その袋麺とか、インスタント麺じゃ、なんかないんですよね。なんか不思議なの。うん。 わあ久々に食うとうまそしたらちょっとこのプルダックじゃヘルヘクプルダックポックンミョンソースええソースもねかけていきますよいしょ結構かけたね辛さもね増すのはあれなんですけど まあ、単純にソースが増えてるんでしょっぱくならないかがちょっと心配してるんですけどうんあっおっ、まあらっ多分ね ソース自体は一緒だと思うんでそのスコビルチっていう辛さ指数は変わらないだからあの実質ね数字的な辛さは変わらないと思うんですけど一口で入ってくるこのねソースの量が増えるから辛く感じるね辛いね ただまあソース自体に甘みもあるんで口に入れた瞬間は甘みがね増してるんですけど飲み込んだ後はね飲み込んだ後は辛い。 やっばうん、ま癒されるあでもそれでも辛いわやっぱちょっとこの生卵も。 振入手しよういえいとりあえず2個ほど、はいはいはいはあ、あ、うまいうまだって普通にまず辛いとか辛くないとかっていうよりか入れた方がうまくて好き、個人的には だいぶ、辛みも収まりますけど、でもそれでもね、全然辛い。 い, たいやいった<笑>今日は早めに行っちゃいましょう。 イールにめちゃめちゃ合いますねうん、めえけどカレーやっぱ炭酸系ってあの辛み増しますね ダメなやつですねこれは絶対むせるああ唇が痛い唇が痛い辛いとか置いといてナチュラルにね鼻が出る刺激物すぎるでもね美味しいんですよねお い, おい どんどん麺が水分をすすっていくんでそもそも卵がないとすすれないかもうんうん口真っ赤っすね<笑>すごい これまあ、マヨネーズとか足しても絶対美味しいでしょうしあのソースとかかけたらバーベキューっぽくなりそうな気がするソースの単体だけ買って料理とかに使っても結構良さそうですねちょっと生卵が残ってるんで。 はい、よいしょよいしょああうまそうでもやっぱりあの前食べた期間限定の3倍の辛さのやつの方がやっぱ全然辛いんでなんかまあそれ食べた後だとそんなに辛っていう感じはしないかなうま辛 んだけの量食ったらもちろん辛いんですけど普通の一人前だったら全然甘辛ですねうんはい ということで、完食でございます。よし。ごちそうさまでした。はい、ということでね、今、あのヘク、ヘク、ヘクヘルヘク ?2 倍のあの、プルダック、完食いたしました。やっぱりね、久々に食べると、めちゃめちゃ美味しいですし、なんかね、 最初に食べた時よりもそんなに辛くない気がします。なんとなく。一人前とかだったらかなり旨辛なね、インサント麺でして、日本のインサント麺とかカップ麺にはね、ない食感とか味になってるんで、ぜひね、気になる方は買ってみて、試してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね